想像になっているのが、5日に公開された YouTube チャンネル、ジャニのチャンネル、の、新生活、入学、進学、新社会人の皆様おめでとうの日、と題した動画だ。同チャンネルには、嵐の二宮和也、菊池のほか、コットタンへの中丸雄一、平井せい、ジャンプの山田亮介が出演している。今回菊池が運転する車に、他の三人が同乗して、 様々なトークに花を咲かせた。その中で菊池はミュージシャンらが世界を目指すという時、米国を前提にしていることに疑問を呈する場面があった。菊池は世界、世界と言うけど、お前らの言う世界って結局アメリカじゃねえかって思うんですよ。どのアーティストも、どのバンドも、と強調。それよりもアジアにリーチしたい。 中国版ツイッターのウィーゴーをやりたい、などと、もっとアジアに目を向けるべきとの持論を展開した。ところが、これに敏感に反応したのがキンプリファンだ。来月22日に平野市ヨーらがグループから脱退し、事務所を退除するが、その大きな理由の一つが、海外進出だったからだ。 ある芸能関係者は、菊池の発言は特定の人物に向けられたものではありませんが、平野を暗に草していると受け止める金プリファンは少なくありません。SNS では、あの発言は許せない、後輩が辞めるっていうのにこれはないよな、と菊池を非難する声が溢れています、と指摘する。最も平野らの退場が迫っているため、ファンがナーバスになっている側面はあるだろう。 グループに残る長瀬門と高橋山は仕事がどんどん決まる一方で平やら辞めるメンバーの露出はどんどん減少しています。当たり前といえば当たり前なんですが、ファンはピリついているんですよ。どう荒れるのも仕方がないのかもしれない。東スポウェブ。平野志耀さんプロフィール1997年1月29日生まれ、愛知県出身。